うんうんはいはい、いいパパここ が,、ね、<笑><笑>ここがじわじわ入ってくるんだよ<笑> ちょっとだけこらりっから見切るってどういう意味だう入入るるるるるっっっっってててていい意味だちちちょっとちょょとととととみたいなな見見見切切切れれれ画画像に画像とか写真ににねじゃもくて自分ですよ、ここあれ そら分かってるよ、はい。みんな分かってるよ。こ<笑>こ、ね、じゃないってここじゃない。あの人がトレーナーが悪い。はい、<笑>いいね。めちゃくちゃ綺麗になってる。よし、OK。全部持っていかれたくにいろいろ、今。やったー、はい、い。いい歯ブラシ。<笑>プレミアム。 プレミアムです<笑><笑>、はい、よしラは口のに眩しい太陽。<笑> そうだねはい、ちゅちゅよしこここが悪いいくよシシシシシシシャャャャャャャカカカカカカカ ああ。 いいー<笑>よし なんうあー食べた<笑>まってんッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッッシュッッシュッシュシュッシュシュッシュシュッシュシュッッッッッッッッ あ あ,、うん<笑>うんはい、あ聞いた今「ポポは?」って言われた。 え<笑>らいじゃないか、ね。あーあ。もういいじゃん、人のほとんど。<笑>ああ。歯並び悪い<笑><笑>、yes。あんまりバレてないところだったからね。<笑>歯並びの悪さね。<笑>散らかってるんで、周りの歯は。<笑>上の歯がとてる、四方八方ですね。こういうことですね。<笑> 何, 何すごい。よしそうだね。ごめんごめん。悪口でした。<笑><笑>悪口の認識はある。認識はある。<笑><笑>はいどうも。